皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。9月5日、また新しい1週間が始まりました。でも、今日はいきなりちょっとした手違いをやらかしてしまい、慌てて試練の門をやっています。ところで、皆さんはどこで試練の門を消化しているのでしょうか。私の場合、試練の門が終わったら、元気玉のあまりで、真相の迷宮に行くことにしています。 そのため、試練の門で拾った宝珠をすぐ変換できるように、達人の前で試練の門を消化しています。ただ、エテーネの村にいる達人の前だと、人が多くてロード時間が長くなるので、人がいないガタラでやっています。ガタラ大勝利です。今週は、超便利ツールのモンスター牧場で、気合伝授させるモンスターを間違えてしまいました。いつもはニードルマンで気合伝授しているのですが、間違えてモーモンで気合伝授してしまいました。 モーモンは主戦力なので、いつでも出せるようにしておかなければいけません。慌てて試練のモンをやっていたのは、そのせいです。無事にレベル50に戻せましたが、今度は、どういうスキル振りにしていたかが思い出せません。ザオリクとポワポワダンスを取っていたのは確実ですが、それ以外が思い出せません。二回行動は取っていなかったと思います。思い出せません。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。